毎日やって痩せて当日爆食するぞっていう人は一緒にやろう仰向けて寝てレッグレイズを行っていきます足をゆっくり上下に動かしましょう腰が浮かないように足の力を抜いて下腹使っていきましょう息止めないように足を上げますマイペースで足を動かしてください メニューの間は休憩を入れていません。見ながら行ってください。三、二、一、Go！ 上半身だけ起こしていきます。息を吐きながら。 スマホを覗き込む感じで起き上がります首が疲れる人は頭を持ったりゆっくり動いてください上半身が持ち上がらない人はこのメニューは見ながら次のメニューからスタートしてもいいよ絶対お腹引っ込めるよっていう人は最後まで頑張っていこう毎日4分時間あるよね頑張ってお腹引っ込めよう 3 2 1上半身と下半身をクロスさせますスマホ持ってやるのが難しい人はスマホ置いてからやってもいいよ斜めに体が持ち上がらない人は肘をついて体を起こしてみて初日はきついからゆっくりマイペースでやってください慣れてくると全然余裕になるからきついのは初めてやるときとたまにやるときだけ 2日目以降は全然余裕でできるよそうなると楽しくなってくるから321ゴー手を伸ばしてしっかり起き上がりましょう息を吐きながら手の反動で起き上がります どうしても体が持ち上がらない人はどっかに足を引っ掛けてやってもいいよだんだんできてくると反り腰が治ってお腹が引っ込んでくるよ腹筋運動っていうよりは半分腰のストレッチだよやっていくと慣れてくるから続けてみてねあともう少しで終わりよ 3 2 1今度はプランクです息を止めないようにキープですお尻を持ち上げてゆっくりお尻を下げるさらに腹筋を使うことができるよ45秒結構長いから疲れる人は途中で降りてもいいよ何日か続けていくと余裕になってくるよ慣れてくるとお腹が引っ込んできてるから 楽しんでいこうマイペースでいいよあと少しで終わるから頑張ろう 321GO! 最後はストレッチですこの状態で止まっときましょう息を止めないようにお腹を引っ込めていくようなイメージですみんな ここまでよく頑張りました。毎日4分。時間あるよね。コツコツ頑張っていきましょう。毎日続けることで確実に、確実にお腹は引っ込んでいきます。お腹は出てる人、出てない日、いろいろあるけど、頑張ってやってれば少しずつ引っ込んできてます。脂肪は必ず減ってきてる。毎日続けることが大事。頑張っていきましょう。あと少しで終わります。 3 2 1お疲れ様でした